こんにちは日本一優しい本格パン作りのミカです2020年3月に日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版しました今まで1万人の生徒さんにお教えしてきたパンの中から少しずつ皆さんにご紹介していきますね今日は黒ごまとさつまいものベーグルを作っていきます黒ごまとさつまいもって定番ですよねすごくホクホクして美味しいベーグルになっています 楽しみながら一緒に作っていきましょうでは材料の説明していきます強力粉私はイーグルを使っています 250g インスタントドライイースト 3g 塩 5g 砂糖 13g 上白糖でもグラニュー糖でもきび糖でもお餅の砂糖でいいですよ黒ごま 20g 入りごま使ってくださいねそちらをカードの丸い方を使ってよーく混ぜ合わせます水1 6 0ムを加えてよーく混ぜ合わせていきましょう水分少なめなのでお粉が残りがちですカードの丸い方を使ってね生地を切るような感じで混ぜていくとお粉混ざりやすいですのでねぜひ試してみてくださいね粉気がなくなったらテーブルに生地を出していきますボウルに残ったお粉も 材料の一部なので、しっかり出していきましょう。では、こねていきます。手のひらを使って生地を大きく、押して伸ばす、押して伸ばすでこねていきます。この時に、ちょこまかちょこまかね、少ししか伸ばさないと、材料混ぜムラになっちゃいますし、 生地の一部が柔らかくて一部が硬いという状態になってしまいますので必ず遠くまで、ね、伸ばしてくださいね。でね あ, のあんまり力入れすぎちゃうと黒ごま潰れてしまって生地が黒くなってしまいます。伸ばすんだけど台に押し付けるような感じではこの生地はやらない方がいいですねそこだけ気をつけてください。こね上がりの目安なんですけれども生地が耳たぶぐらいの硬さになれば終了です。 最初にね、な自分の耳たぶの硬さ確認しておいてくださいね。そしたらすぐ分割していきます。1個1 1 0ムです。4分割にしていきます。分割が終わりましたら、生地をゆるく丸めていきます。ボソボソです。生地見てくださいね。ボソボソなのわかりますかツルツルの生地にはしないです。ボソボソの状態で終了です。 もう、ね、形気にしなくていいのでね断面が内側にくるように緩く丸めれば OK ですそしたら乾燥しないようにラップをしてベンチタイム20分取っていきますベンチタイムの間にさつまいもの甘露煮を作っていきますさつまいも 80g から 90g を 1cm 角ぐらいにカットしていきましょう硬いのでね気をつけてくださいね指切らないようにね皮はそのまま入れていっちゃいます ザクザクとカットしてくださいそんなにね揃ってなくても私気にしないのであのだいたい1センチぐらいでオッケーです少しだけお水にさらしてアクを取っていきますで少し経ったらねしっかり水切りしてくださいでこちら煮ていきます私ちょっとねフライパン好きなのでフライパンで煮ちゃうんですけどもそちらにさつまいもを入れてまあ、さつまいもの半分ぐらいの高さまでお水を入れますそしたら火をかけていきましょう でさつまいもがちょっと濃い黄色になりましたらお砂糖を大さじ1入れていきます少し絡めますねでお水がなくなるまで煮ていきます私ねちょっとね食感ある方が好きなので私はあんまり煮崩れさせない程度で終了にしてしまいますがすごい柔らかいのが好きな人はねじっくり煮てくださいで水分がなくなってきましたら残ったシロップをしっかり絡めていきますで水分がなくなりましたら冷ましていきましょう 20分経ちましたので、成形をしていきます。台に打ち粉をします。打ち粉は私、リスドールを使っていますが、強力粉でいいです。生地の両面に打ち粉をつけて、閉じ目だった方を上にしましたら、綿棒で伸ばしていきます。大きさはカードと同じくらいの大きさにしていきます。そしたらそこに、さつまいもの甘露煮を乗せていきますが、右側2センチには乗せないようにしましょう。手前からくるくる巻いていきます。なるべく空気が入らないようにきつく巻いていきます。 巻き終わりましたら両手で生地を伸ばしていきます大体ですね2 2センチぐらいになるように伸ばしましょうか太さ気をつけてくださいね太さは端から端まで同じ太さです両サイド細くなりがちなのでね注意してくださいそうしましたら右側 2cm を綿棒で伸ばしていきます斜め上斜め下っていう形で伸ばしていきましょうで、ね、今伸ばしたところが生地を包むところになります はい、裏返しにしてしっかり閉じてあげてくださいこんな感じですね閉じ目を下にしてオーブンシートの上にのせていきます同じように残りの3個もやっていきましょう綿棒で生地を伸ばす時にはね厚さを整えてくださいねベーグルのレシピって無限にできちゃいますよねなんかねいろいろ考えるのがすごく楽しいんですよもしこんなベーグルが作ってみたいっていうのリクエストだったらね是非コメントにください あのレシピ考えてみますのでね何がいいですかね今度ねすんごいね楽しいんですよもうねバンバンバンバンね出てくるんですけどね皆さんが作りたいやつもちょっとたまには作ってみたいなって思いますこのあと最終発酵していきます32度で30分発酵させていきますでその間にねお湯を沸かしておいてくださいあとオーブンを190度で温めておいてくださいはい30分経ちました生地が一回り大きくなったの分かりますか これから茹でていきます私はボウルにお湯を入れちゃっていますがボールをね直接火にかけるのが嫌な人は深さのあるお鍋を使ってくださいフライパンどうですかって言われるんですけどフライパンね深さがないのでひっくり返えてませんのでお鍋を使っていきましょう2リットルに対してお砂糖が大さじ3入りますお湯の温度は90度です下からポコポコ泡が出てる状態が90度です ベーグル入れていきます。ひっくり返して入れていきましょう。ちょっとね、あの今日はさつまいもの分ね、大きいので、いっぱいいっぱいですね。ちょっと無理やり入れちゃいますね。これは丸じゃなくて、三角のベーグルがね、茹で上がっちゃいそうですがね。はい、そうしましたら、オーブンシート剥がします。もし剥がれにくいようでしたら、一度ね、沈めてあげるとオーブンシート剥がれやすいです。 1分茹でていきます。ベーグルを入れた後って温度が少し下がってますので少しの間だけ火を強くしてあげてくださいね。1分経ちましたのでひっくり返します。生地の、ね、端っこを少し押してあげるとくるっとひっくり返りますのでね4つともひっくり返してください。そしたらまた1分茹でていきます。1分経ったのでお湯から出していきます。しっかりねお湯切りしてくださいね。で先ほどの オーブンシートの上に乗せていきますはい、これから焼いていきます190度のオーブンで16分から18分焼いていきましょうはい、焼き上がりましたので出していきますどんな感じですかねいい色に焼けてますね弾力見てみましょうすんごいふかふかしてますよねカットしてみますねさつまいもどんな風に入ってるでしょうね ちょっとね焼きたてなので少し切りにくいですよいしょ。はいこんな感じでねたっぷり入っています美味しそうですよねいかがでしたか今回の材料はこちらになりますもっとパン作りが上手になりたいっていう方向けにオンライン講座をやっています 現在は自家製工房だけですが、イーストも開示しますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。あと、YouTube ライブをたまに行っていこうと思っています。インスタグラムの方に日程のお知らせをしますので、ぜひフォローしておいていただけると嬉しいです。もし、今回の動画が良かったなって思われた方は、チャンネル登録といいねを押してもらえるととても嬉しいです。ではまた。